見にくいんだけどさ何？にどうしたのどうしたの指輪なくしちゃったどこ行くのなんなんなんだかどうしたの誰それかっこいいうんだめ、ね、うんなんか誰かに似てる違いに<笑>うん どっちもどっちちかな俺は翔ちゃんの一番かうんふーんってこれかっこいいですけど何かぐらいに思ってるよきっとこういう人ってそうなのかないやほんとにそうほんとにそういいよ翔ちゃんも思っていいよいやいやいや俺は自信ないのよなんであんまりえなんで自信ないの自 信, 自信ないも ん, ん, いもん肌とか弱いしさ可愛いんだよなこういう人はちょっとあんあんみんなんであんあんみえこういう い い, よ い, いよ ち, ょっとちょっと待って翔ちゃん。あ、はい。なんか、用あるのね。はい教えてください。翔ちゃんにさん、うん。いやいやいやいや。何に翔ちゃんにさん。はい。ちょっと言わないといけないことがんだ何ちょっと言いにくいんだけどさ。何どうしたのどうしたの指輪なくしちゃった。はぁ。ああ、そうか。 今日ね、仕事に行ったじゃん、俺。で、仕事の時さ、指輪外さないといけないでしょで、絶対俺財布の中に入れるのね、指輪を。で、仕事終わって、財布見たら入ってなくて。で、なんか、すごい探したんだけどさ、見つからないの、ね。うん。ごめん。 うんまあないなら仕方ないんじゃないごめんなさい大丈夫いいよ大丈夫だよ仕方ないじゃんすごい探したんだけどさ<笑>なんかお店中とかさなんか行ったところとかさうんうんうんでもどうしてもさ見つからなくてさうん、うん、まあ仕方ないんじゃない怒ってるうん怒ってない本当、えっと ねえ、怒ってるでしょ怒ってないよ。ええー、じゃあ目見て。ショックまあね。だってさ、せっかくさ、翔ちゃんがプレゼントしてくれた指輪じゃん。ごめん。仕方ないよ。ごめん。仕方ないじゃん。 えぇ、ー、そんな怒んないんで。怒ってないよ。ほんとうん。怒ってない。ごめん、しょうちゃん。怒ってないって。えー、じゃあ目見て。俺の顔見て。ねえごめん、うん。分ん。わかったから。 仕方ないじゃんうん俺の顔見てようん見てるよ見てないじゃんごめんごめんはい潰してやなのごめん仕方ない、うん、ごめん えなんで泣くのなんで泣くのごめん大丈夫ごめんごめんせっかくプレゼントしてくれたのにごめん大丈夫だようントん泣かないで 大丈夫うんうん、うん、大丈夫だってもう本当うん、うん、どこ行くのな ん, な, なんだ何だか翔ちゃんうん大丈夫うんごめんまた買えばいいじゃね ありがとう。うん。よましくおちゃん。うん、um.。<ilfi> <-trashing> 下手と思った。<笑>ごめんごめん。<笑>ちょっと意地悪しすぎたね。ん<笑>ごめん。<笑>はい。<笑>ちょっとしょうちゃん。しょうちゃん。はいこっち来てこっち来て。こっち来てえー、ダメじゃん。大丈夫よ。しょうちゃんごめん。<笑>はいこっち来て。 うん、ごめん。ごめん、顔が死んでる、顔が死んでる。<笑>ごめんね。うん、いい、うん。うん、じゃあ、そんなしょうちゃん、はい、ちょっと、はい、ごめん、本当にドッキリ仕掛けた、うん。目つぶってもらっていい、ちょっと一瞬。 何？え、何？はい、しょうちゃん。開けていいの？うん。クリスマスプレゼント。ええー、開けてもいい？うん。え、え、えー、俺は用意してないよ。いいよ、しょうちゃんにクリスマスプレゼントを用意しました。まあ大したもんじゃないんだけどね。えー、<笑>えー。 これも嬉しいえ、待ってえー、どうしたのクリスマスプレゼンえ、どこで買ったのえ、これなんか買いに行ったのそうカナヘうさぎとうん翔ちゃんカナヘが好きだから好 き, 好きうんえーかわくないうんこれえ、高かったでしょまあそれはそそんなでもない高かったでしょこれ可愛くない翔<笑><笑>ちゃんのお望みの一枚うんえー、えー、いいよ いや、いいよ。いいいいいい一緒に使おう。一緒に<笑><笑>。本当は、はい、しょうちゃんがね、ずっと欲しいって言ってた、うんうん、牧場物語のソフトをプレゼントしようと思ってたの。うんうんうんうん、でも、なんか、その、いざ牧場物語をさ、うん、プレゼントしちゃうと、うん、しょうちゃんのその、編集だったりとか、うん、そういうのに支障が出るかなと思って、うんうんうんうん、これにしたの、うんうん。なんか本当に欲しかったら、これで、 その牧場物語を買ってもらおうと思って。いやいやいや。で欲しくなかったら、うん、取っとくか、もしくはそれ以外の自分の欲しいものに使ってもらおうと思って。うん、えー？うん。<笑>ごめんね。うん。うん、はい。うにょう。はいはい。というわけでですね、今回はしょうちゃんにドッキリを仕掛けてみましたーイエーイ。でもしょうちゃんめちゃくちゃ優しいことがおん。 なくしても怒られないっていうことが分かったんで気兼ねなく無くせます<笑><笑>はい。実際<笑>本当に無くしたらマジで怒られそうな気がするけど、うん、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思いますはい。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします、はい、インスタ、ツイッター、ティックトクもお願いしま す, しますではまた次はまた俺がドッキリを仕掛けられる番だなきっと<笑><笑> うい はい。というわけで、今回はですね、まあ、こういう感じにやっちゃって、本当に申し訳ない。クリスマスなので今日は、なんかみんなに驚かせたいなーとか色々考えてたんですけど、なんか自分がこの編集していく中で、なんかいつものドッキリとかだと、ちょっとなー、物足りないなーと思ってやっていくうちに、あ、これは普段見てくださる方たちに一緒に楽しめればなーと思ってやったんですけど、ちょっとね、ああいうのはね、良くないってちょっと反省してます。はい。気をつけます。<笑> で、実は、前々からですね、僕らの公式グッズがですね、販売されてまして、で、今日が期間限定の最終日となっております。もう宣伝ばっかりで、もう本当に申し訳ないんですけども、このグッズを作るのにも結構時間をかけてやって、で、僕が思ったのは、誰が身につけても恥ずかしくないようなキャラクターを作るように心がけていて、で、実際今回のができて、もうね、本当に嬉しいの。なんか応援されてるなーってあったかいなーと思ってて、なので、 本当にいつも感謝しております。またね、なんかオフ会とかみんなで会えることをできたらいいんですけども、まあこういう今のご時世なので、なかなかそういうのはできないんですけど、まあまたね、改めてそういうことがあった時に、その僕の T シャツとかをみんなで着れたらなーって思ってすごく嬉しいと思ってます。はい。というわけで今回はここまでです。イイ